ゴーストハント2019が開催されました。この動画では新種の英霊の出現方法についてお伝えしていきます。それでは早速始めていきましょう。 はいまず中に入ったらこのように、えー、道なりにねずーっと進んでいきまして矢印を踏みますはい次の左の矢印ですねここはいここ踏みましてはいそのまますぐ行きます、えー、奥の方のですねここの矢印踏んではいそして中に入っていきますそうすると絨毯がありますのでこの絨毯に乗っていきましょうはいこの絨毯ですね マップに入りますとこのテネプラエというのが7体湧いてますのでまずこれを討伐していきますはいこのようにブラッドマミーというのも湧いているんですけれども英霊をね出現させていく上でえ邪魔なのでこれもついでに討伐していきましょう ちなみにこのマミーを討伐していきますとマップ中央にキングマミーというのが出現するのですがこのキングマミーは非常にビットが高く40レベルで主守りを習得する可能性がありますので個体によっては強力なディフェンスでプレイヤーをサポートしてくれる神ペットとなる可能性があります。 えー、テネプラエを7体討伐すると、えー、マップの左上ですねこのようにのの英英霊霊もしくは黄泉の英霊がランダムで出 現, します出現した英霊を討伐するとこのようにルーメンが7体また湧きますので、えー、今度はこのルーメンを7体討伐していきましょう。 はいこのようにルーメンを7体討伐するとマップ右下有限9線の英霊もしくは有限読みの英霊ですね、えー、これがランダムで出現しますまあオーラありという方ですねあとはこれを繰り返していくとい、えー、ったような感じになっております それではまだ時間がありますので引き続き英霊を捕獲していこうと思いますはいこれが先ほど紹介させていただいた「キングマミーというふうになっておりますはいということで戻ってきましたそれでは、えー、どんな 英霊が捕獲できたか、えー、見ていきましょう、えー、これが有言黄みの英霊という風になっております、えー、べったりなあの性格なのでね、えー、まあまり使えるペットではないですねスタミナは5520、えー、これが有言黄みの英霊、えー、べったりなですねこれもはい、これもえ使えるペットではなさそうです えー、これは9000の英頑固ですね。スタミナがちょっと高いのでこれもスルーします。これはべったりなえ有限読みですね。これもスルー。頑固。まあこれもねスタミナがちょっと高いですね。これ従順。スタミナ5200。まあでも従順なのでえこれもスルーですね。これべったりな。 えー、スタミナ9300まあこれもスルーですね、えー、これは頑固ですねまあただスタミナが9500とちょっと高いのでこれもスルーですねいかがだったでしょうか英霊は復帰の速さを利用したタゲ取り用ペットとして使用しますので重要なのは復帰速度と性格となります 性格はもちろん頑固が良いと思いますので是非頑張って捕獲してみてください育成方法や復帰速度の測定については詳細欄に後ほど関連する内容を記載させていただきます以上新種の英霊の出現方法でしたこの動画が参考になったよとおっしゃっていただける方は高評価のご協力とチャンネル登録のほど ぜひよろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございましたマルムスでした